皆さんこんこにちは八王子学園八王子高校学校吹奏楽部です私たちは歌って踊って演奏できるバンドという40年以上続く伝統あるモッーを掲げ毎日楽しく活動しています本日はつい2週間ほど前に入部したばかりの新1年生61名を含め 総勢約150名で演奏させていただきます1年生は公に出る初めての本番ということで緊張もしていますがフレッシュでキラキラな笑顔で頑張りますのでどうぞ最後まで温かく見守っていただければと思います申し遅れましたが本日司会を務めさせていただきます3年オーボエパートよろしくお願いします 毎年先ほどのゴールデンパレードではトップバッターをまたこのコンサートの森では最後を務めさせていただけるということで大変光栄ですいつもご声援本当にありがとうございますさて本日まず初めにお送りいたしますのは8月ビートですサンバのリズムが特徴的なブラジルとアメリカのコメディー映画「ザ・マスクの挿入歌」 パチューコンをメドレーにした八王子高校吹奏楽部オリジナルのご挨拶ナンバーです目でも耳でもお楽しみいただけるよう頑張っていますまた本日は1年生の初々しい演出付きですこちらにもご注目くださいそれでは8月ビート